フィギュア初心者は、まずはポッパレこの動画を見るだけで、ポッパレとは何かを知ることができ、フィギュアについて、ちょっと詳しくなります。フィギュアの世界へ、ようこそ今日からは、自主映画道を歩み続け、早知りをつけ、あの日、一つの決断をした。それは、自分自身が表舞台に飛び出すことだった。この記録は、人生をかけた、熱い熱い挑戦だ。さあ、準備はいいか監督お前の底力、見せてみろよ本番いきます。よーい オオッケーオッケー役者オッケ ー, 用意スタートどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですはいというわけでですね今回はですねポッパレについて紹介していきたいと思いますはいえーまず見ていただきますとこちらでございますこちらはですねポッパレシリーズになっております後頭部のね中の位置かちょっと見ていただきたいと思います今回はですねこちらのポッパレというシリーズについて解説していきたいと思いますまたこちらのですねフィギュアも軽く紹介していきたいと思います はい、えー、まずはですね、何や、めいやめい撮影始まるん、やめいはい、というわけでですね、まずはこの、ポッパれ、語る前にですね、先に説明しておきたいものがあります。ダン スケールフィギュア。スケール。すなわち、尺度という意味の言葉。つまり、そのフィギュアのキャラが実在した場合の比率を表しております。デフォルメなしに、そのままサイズを縮小したものを指します。例えば、7分の1、8分の1。それくらい小さくとております。監督で言うと、今この状態。監督がですね、1分の1フィギュアです。まあ、フィギュアじゃないけども、1分の1です。まあ、監督をね、発想文した中の大きさにすると、何分の1。ここのパーセンテージを小さくしたものです。プライズ商品ですね、7分の1とか1 8分の1が多いです。 近ければ近いほど自然なフォルムとなっております。え、そんなわけでですね、大きければ大きいほど多くの技術と時間をかけられているため、商品の感覚がかなり高くなっていきます。え、このチャンネルではですね、自分が心の底から一本の動画にしたいというものを厳選して撮っております。ビビッと感じるものがあれば、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。 はい。では早速本題に入ります。ポップアップパレードとはですね、思わず手に取ってしまいたくなるフィギュア初心者に優しい形を実現したお手頃なフィギュアシリーズです。ポップアップという飛び出す楽しそうなイメージ、幅広く充実したラインナップがポンポンとリリースされる、コレクションして並べていくとパレードみたいに楽しい、そんな思いが込められたポップアップパレード。略称は、ポッパレと言います。制作元は、グッドスマイルカンパニー2019年ブランド立ち上げ以降、メインド色をはじめとした様々なフィギュアシリーズを出しております。今回紹介 すするポッパ で, はです、ね、価格・サイズ・発売までのスピード3900円均一という比較的集めやすい価格帯コレクション性において従来のスケールフィギュアがないスタイルを確立されたフィギュアシリーズとなっております。 えポッパリにはですね、4つのおすすめポイントがあります。プライス、サイズ、スピード、コレクション。まず1個目、プライス。価格です。作り込まれた造形やグラデーション、キャラクターの魅力を引き出す、表現への追求はそのままで、ちょっと欲しい、いっぱい欲しい、を念頭として考え出された、すべてが3900円となっております。 ちなみに、フィギュアを初めて買う人が手に取りやすいように増税後も価格がそのまま維持されております。二つ目、サイズ。全長17センチから18センチ。飾りやすいサイズです。生活環境に合わせたインテリアが可能となっております。通常のフィギュアサイズよりかは、ちょっと小さめに作られております。三つ目、スピード。予約から4ヶ月、スピード納品されます。通常のフィギュアは約1年ぐらいかかります。その間にデコマスというですね、最初見本を店頭で飾ったり、お客さんの受注意欲を高めるために、 はプロモーションがされますでは、なぜ、このポッパレ、1年ではなく、4ヶ月という、超短縮できるのか、それにはですね、予約プロモーションが関連しております。ポップアップパレットでは、そういったプロモーションをカットして、そのままスピーディーにお届けする、そういったところに注力をされております。だからといってですね、その商品の実物は見ることはできないけども、この後紹介します。4つ目、コレクション。アニメ、ゲームに問わず、様々なフィギュアが出ております。 ま監督の大好きなフェイトだったり鬼滅の刃だいたいですね人気のアニメ作品はですね誰かしらフィギュアがされておりますゲーム作品やアニメ作品を中心としてフィギュア化されております、えー、こちらなんですけども初めてフィギュアを買おうとしています国内のライトユーザー向けさらにですね一部のコアな海外ファンそんな方に向けられた作品がポンポンと本当にたくさん出ておりますはい、そして先ほど言いたかったところなんですがフィギュアをお家で飾るイメージがつきやすいようなイメージカットだったり通常の画像と別 別にイメージカットだったりがホームページにですね細かく数枚ですね写真が載せられておりますそれによって初心者はですねそのサイズ感だったりを知ることができるので購入しやすい手が伸ばしやすいフィギュアシリーズとなっておりますはいあとですね中身が見やすいクリアケース またですね、こちら、監督個人的に、このまま飾ってもいいかと思います。とてもシンプルになっておりまして、状態なんですけども、台座がつきまして、あとは本体となっております。で、このまま飾ってもいいですし、このね、クリアーケース本当に優秀です。こんなパッケージですね。この中に直接入れて飾っても、ディスプレイとしてかなり綺麗に飾ります。こんな感じになっております。こちら。 見てください。もうこのままね、飾っても全然ありだと思いませんかこうや並べるだけでいい見栄えになるかと思いますえ。パッケージの中を外さないパターンだとこうなります。箱のままでもですね、ディスプレイケースとしても使えるこのパッケージ。徹底的にブラッシュアップされたポップアップパレード。かなりいいと思います。 というわけで、ポップアップパレード紹介させていただきました。フィギュアってね、本当に奥が深いです。まずはね、初心者、ちょっとね、お金を出して買ってみようかなっていう方は、このポップアップパレード、自分の好きなアニメ作品だったり、ゲーム作品のフィギュア、自宅に置いてみてはいかがでしょうか。というわけで、ね、この監督ラボではですね、自分が大好きなアニメ系の動画をですね、最近中心に出しております。他にもですね、今後どんどんどんどん出していきたいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。では、監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう 尺度という意味尺度としてそしてその、えー、作り込まれた造形 や, 造形やキャラクターへの魅力を表現するつい受注意欲をそさらせるためにでえー、っとどうしようかなオス、はい、す, すめだよし